はい、夢のお城のお膝元浦安市で活動しています明美 で, です結、えー、成16年目この憧れの千葉やの舞台に初めて立たせていただきます、えー、今まで3回エントリーさせていただきましたが過去2回は残念ながら台風で中止となってしまった、えー、回でした今回初めて参加させていただきます、えー、この日の日ために 泣いててて笑ったたくさん練習ししきました大人も子どもも心を一つに全力で楽しみたいと思いますので是非お手拍子を心拍子の方ご一緒に盛り上げていただければと思います。 a h e n g room